う ん, う, うん。見つかるといいねああどうしたとりあえずやりたいことを見つけたへー何何小林と子作りしたいあ<笑>考えてみたら私はもう子を産み育てる年だった家族のいない寂しさを小林に埋めてほしい小林私とちぎってくれ<笑> ていうかメスだしまたつけるからかわですだったら私